実は、この脳を使っている限り、何の努力もせずに分かり合うことっていうのは難しい。日常の中では分かり合えるっていうふうにどっか思い込んでいるし、自分の見てる世界、感じてる世界と、同じ世界を相手が見ている、感じてるっていうふうな前提で、考える感情が動いちゃってるよね。自分の認識と相手の認識をちゃんと分けましょうっていうのが今回の。 実在するのは1つしかない認識技術エネテックを使って卒業の課題を解決する山田裕樹が小さな変化を作るヒントをお送りしますはい、えー、今回は自分の認識と相手の認識を分けるということについてお話ししたいと思います、えー、メリットは自分と相手を深く理解することあとコミュニケーションや関係構築あとチームプレイに影響を与えることができる 内容にになななるんじゃいいいかなとい う, ふうに思います、はい、では、えー、自分の認識と相手の認識を分けるとい う, う話ですね、えー。具体的な変化をする上で、ま、ず初めに身につけるのが、前回お伝えしてた存在現象と認識を分けること。で、今回の自分の認識と相手の認識を分けることというふうになります。 存在現象と認識を分けるっていうのは何を変えるのかということですね存在現象ではなくて認識を変えましょうっていう変えるべきターゲットを絞り込むためのスキルだというふうになりますで今回の自分の認識と相手の認識を分けるっていうのは認識の使い方のスキルですね、えー、認識を使うっていう感覚その を実感をまず初めに身につけてもらうための、えー、初歩的なスキルになります、はい、自分の認識と相手の認識を分けることっていうのは、まあ、いろんな切り口でお話することができるんですけど今回は感情面から入っていきたいと思ってます、えー、前半の理解のパートはどうしてそもそもコミュニケーションとか人間関係で誰もがこうイライラしたり 傷ついいたりしてしてまううのかということこ自分の認識と相手の認識を分けるということの必要性について語ります。で後半の実践では認識を分けた時の心情と分けない時の心情その違いを通して伝え方をお伝えしていきたいと思います。はい、では、えー、まず理解何をどのように考えればいい ですねえー、2つここでお伝えしますね1つは感情の機械的条件反射という話ですで2つ目は自分の認識と相手の認識を分けるということについて話をしていきます、はい、まず感情の話ですね、まあ、相手のことがよくわからないとか理解してもらえない受け入れてもらえないということはよくありますよね そんなことがこう何度も何度も繰り返ししてしまうともうついつい感情的になってしまうあと傷ついてしまったり、まあ、イライラしたり怒ったりでそんな感情が自分の心の平和を崩していくことになりますでそれが相手との関係性にあんまりいい影響とは言えない影響を与えてしまうことになりますねでそんな状態もそんな感情も 自分の心から作りたいというわけではないんですよね。ここがポイントです。心から作りたくもない、そんな感情が出てきてしまって、結局自分が苦しんでしまうということになる。これなんでなのっていうところなんですね。不思議ですよね。これは機械的条件反射が働いているからですよ、という話になります。心から 作りたくない感情がパッて、フッと出てきちゃう。で、これを機械的条件反射とか、反射というふうに呼んでます。で、これ、何が反射しているのかっていうと、脳がですね、勝手に、まあ、無意識的に反射しているんですね。この反射が最も出てきやすいのが、自分っていう存在。ここと、関わりがあるとき、また自分自身に何かこう影響がある。 というときに最も出てきやすい反射しやすいものになります私たちって自分っていう存在に強烈に因果関係の縛りを持ってるんですね技術的な表現をすると自分っていう存在に観点が固定されているというふうに言いますこの自分っていう存在に対する観点固定これが働いていると 考えや感情っていうのは孤独にどんどん向かってしまうんですね。なんで私だけがとか、いや、バカにされてるんじゃないかといや、あの人よりも上でしょとか、い下でしょとか、分かってもらえない、理解してもらえないとかとか、どうせ私なんてっていうふうに自己存在とつなげて考えてしまいます。この観点の固定を解くために必要なのが、 存在現象と認識を分けるというスキルだったんですね、はい。もう一歩、一つ具体的な話をしていきたいと思います。コミュニケーションとか関係構築で自己存在とつながりやすいのが疎通の課題。まあ、分かり合えないという現象ですね。分かり合えないっていうのがなぜ自己存在とつながっちゃうのか。そして感情的になっちゃう とといいいいうのをちょっと深掘りしていきたいと思います、まあ、結論から言うとこれは分かり合えるはずだっていう前提を私たちが思っちゃってるからなんですねで私たちってなぜか自分が見ている世界と同じ世界を相手も見ているって思っちゃってるんです自分が感じていることと同じことを相手も感じることができるって 思ってしまうで自分が理解していることを相手も同じように理解できるって思っちゃってるんですよねそれを当然だっていうふうに思い込んでいる分かり合えるはずだという観点に固定されているとも言いえますこの分かり合えるはずだという観点に固定されていると、まあ、伝えたいと思っていることを告えたり 伝わらないっていう現象を目の前にしてすると「いや何でずれたの?と」とちゃんと聞いてよ」というふうに反射的に思っちゃうと分かり合えるはずなのにっていう観点からの考え感情が動いてしまうっていうことなんですでそこから「いやバカにされてるんじゃないか」とか「分かってもらえない理解してもらえないどうせ私なんて」っていうふうに 自己存在とつなげてしまい、機械的条件反射の感情が動いちゃうよというふうになるんですでこの観点の固定を解くために、存在現象と認識をちゃんと分けるというスキルが必要になってきます。でさらに、その認識を使った考え感情を走らせていくことで、機械的条件反射。 自分が振り回されないしていく。克服していくために、自分の認識と相手の認識を分けるというスキルが必要だよ。これを今回伝えたいと思っている話だということですね。はい。じゃあ、えー、2つ目。2回の2つ目ですね。自分の認識と相手の認識を分けることについて、えー、話を進めていきたいと思います。本当は、 この認識の構造の仕組みをしっかりと押さえておく必要があるんですけどそれはこちらの動画を見てもらってここではちょっとシンプルに表現していきたいと思います結論から言えば脳のこの認識の構造がある限り私たちは簡単には分かり合えない状況下に 脳は世界を認識する時にあるパターンを持って認識しますそのパターンを癖というふうに呼んでいるのが脳の認識の癖という意味ですでこの仕組みの中に部分だけをとっているよというものと自分の過去の経験値とつなげて理解しているよというそういう仕組みがあるんですね これが働くとどうなるかっていうと自分が見ている世界っていうのは部分だけを見ているんだということになりますでしかもこれをどう思うのかっていうのは自分の経験値に基づいて理解しちゃうということですもう一度言いますね認識の癖が働くとどうなるかっていうと自分が見ている世界は部分だけを見ている 人の話を聞いてるときも、その話の部分だけを聞いちゃってるっていうこと。で、しかもそれをどう思うのかは、自分の経験値に基づいて理解しようっていうことです。相手が何を言いたいのかではなくて、自分の経験値に基づいて勝手に理解しちゃうっていうことだよ。別の表現をすると、同じ映画を10人見ていたとしたら、 10通りの映映画が上映されていいるととうことになりますそれぞれが自分の撮りたいところだけを撮って自分の経験値とこうつなげて理解してしまうからですね。ということは自分が感じていることと全く同じことを相手が感じることはないんだ。また逆に相手が感じていることと全く同じことを自分が感じることは 自分が理解していることと全く同じことを相手が理解することはないんだい自分は自分の感じた世界理解した世界を見ている相手は相手の感じた世界理解した世界を見ているんだ。つまり自分の認識している世界と相手の認識している世界はそもそもが全く全然別の世界を見ているんだ違うんだ いうことになりますでこれすごく大事なのが誰か個人に原因があるんじゃなくて脳に原因があるんだということ人間共通の仕組みなんだよということが、えー、大事なポイントですね。はいえー、人間は、まあ、実はこの脳を使っている限り、まあ、何の努力もせずに分かり合うことっていうのは難しい。 という状況下に置かれているんだよということになります。でこの脳の認識の構造がここ働いている限り私たちは認識している世界が全く違うっていうその前提の上での関係性を実は結んでいるんだということになります。まあ、だけど日常の中では分かり合えるっていうふうにどっか思い込んでいるし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 これを機械的条件反射って言ってました。で、えー、それが反応しやすいのは分かり合えるはずだという観点が固定しているとその機械的条件反射が起きやすい。またさらに自分っていう存在、自己存在に関わっている時は反射しやすいんだ。で、これを突破するのが存在現象と認識をちゃんと 自分の認識と相手の認識をちゃんと分けることだで。なぜなのか、自分の認識と相手の認識は全く違うからだよ。ということですね。はい。じゃあ、ここから実践使ってみましょう。という話を言いに行きたいと思います。はい。2段階でお伝えしますね。1段階目は存在、現象と認識を分ける まあ、例えば、喧嘩したりとか、意見が合わなかったりとか、あの人はこうだとか、私なんてこうだというふうに思っちゃう。これはね、存在現象です。誰が何をしたとかされたとか、自分が何をしたされた。誰が何を言った言われたとか、自分が何を言った言われた。これ全部ね、存在現象まずは、この存在現象と認識を分けるというのが必要です。ポイントは、 そう認識している私がいるんだなというのが認識の方です。そう認識している私がいるんだなというふうに理解すること。これが一段階ですね。自分が認識している世界を自分が見ているんだ。世界を、自分が認識したこの世界を認識する主体である自分に戻すというのが これはそう認識している私がいるんだ。で、これが1段階目ですねで。その上で、自分の認識と相手の認識をちゃんと分けていく。これが2段階目。このシンプルに表現すると、そう認識している私がいるんだな。同じように、そう認識している相手がいるんだな。というふうに理解する。この認識を分けること。で 自分はどんなに世界を認識しているんだろうかというのを改めて客観的に見ることができます。また同じように相手はどんな世界を認識しているんだろうかということに関心が持てるようになるんですね。そうつまりお互いの認識を観察しようとする気持ちや行動が自分の中から生まれてくるということになります。これがコミュニケーション。 基本ですね、はいまあ、逆に自分の認識と相手の認識を分けることができずに認識を混同していると何が起きちゃうかというと自分が認識見ている世界と同じことを相手も認識見ていると思ってしまう自分が感じていることと同じことを相手も感じれるだろ う, う自分が理解していることと同じことを 相手も理解できるだろうって思っちゃう。そこがずれると感情的になっていっちゃう。そんなことはね、あっという間に起きちゃうということですね。自分の認識と相手の認識、混同しているっていうことは、相手の認識している世界を無視しているっていうことと同じですね。自分が勝手に思い込んだり決めつけたりしている。 じゃあ、ここから、ちょっとシミュレーションでもうちょっとね具体的に踏み込んでみましょう。えー、ちょっとエピソードをお話しますね。仕事中のお話だとして、待ってください。相手は海外の人で、日本語、まだ習い始めて間もないですで。その人とテーブルを運ぶことになります。で会社の倉庫にあるテーブルをオフィスの入り口の方に持っていく、運んでいく、 まあ、そういうい仕事でですすね、作業です、はい、で海外の人にですね、ちょっと先に倉庫に行っててよって、今ちょっと片付けをしてすぐ追いかけるから僕が言うんです。で、片付けをして、で、僕は倉庫に、ね、行くんです。そうすると、倉庫にね、その人がいないんですよ、海外の人に。あれどこ行ったんだろうと思ってこうお探し回ると、トイレの前にいたんですね。どうやら倉庫とトイレ、 いうのを勘違いしてたみたいです。まだ日本語を慣れてないですね。習い始めて間もないですから、はい。じゃあ、まあ一緒に倉庫に行こうっつって、もう一緒に教えて。で、テーブルを運ぼうっつって、テーブルを運びます。で、オフィスの入り口のところに来たときに、あ、いかに傷がつかないように、なんかマットを引こうよで、そこにあるマットをちょっとテーブルの下に寝ましょういうこと言うんです。そうすると、 その海外の人は何をしたかって言ったら、マットをテーブルの上に置いたんです今度はね、上と下っていうのを間違えてんですね。はいまあ、そうこうしながら作業を無事に終了ということになっていくんですが、まあ、ここで自分の、自分と相手の認識を分けれている場合と混同している場合の僕の心情、 いうのをちょっと比べてみていきたいと思います。まず、倉庫とトイレとか、マットの上とか下とか、い う, うに、認識がずれていたというとき、どんな心情になるかというと、認識がちゃんと分けれているときは、あ、ここでずれるんだなっていうのを、ちゃんとね、観察ができる。自分の認識と相手の認識。 ここにどんな違いがあるんだろうということを確認ができる確認して今後のコミュニケーションの材料とかを生かしていこうというふうな信情でも認識が混同しているとどうなるかっていうとなんでこんなところでこんなズレが起きるんだろうというふうに機械的条件反射に反応しちゃうんですね 自分の認識に固定されたそんな考え感情が動いてますね。あとコミュニケーションの変化で見るとえ認識がちゃんと分けれている状態は相手が認識しやすい表現を使おうっていうふうに思えるんです。相手が認識できない言語でいくらコミュニケーションしてもそもそもコミュニケーションは成立してないですよね。 相手の認識する世界と自分の認識する世界は違うんだから、ここどうやったら疎通できるだろうっていうふうに考えるのがちゃんと分けれている状態。これが混同している状態はどうなっちゃうかですったら、他の日本人と同じような表現をその人に使っちゃうということですね。その人の認識している世界を見ることができない状態になっちゃう。 また、えー、疎通がずれたとき、まあ、コミュニケーションがずれたときをどういうふうに、まあ、心情になるか、どういうふうに思うか、まあ、認識がちゃんと分けれていると、どこまでが理解できて、どこからが理解できていないのかというのをちゃんと確認しようとする。また、どこまでがこう共通していて、どこから違いが生まれたんだろうというのを確認ができる。これが、えー 分けれている状態ですね。相手の認識をちゃんと確認しようとすることができる世界で。今度認識が混同しているとどうなっちゃうかっていうと、もう全部自分でね、やっちゃうんですね。自分の認識している世界の中で、もう決めつけて思い込んで完結しちゃう。っていうのが認識が混同しているとやってしまう世界になります。はい。じゃあ、 自分の認識、と相手の認識が混同している場合、自分になっているこの時はどうなっちゃうかというと、自分のこの認識した世界に固定した考え感情が働く。で、勝手に決めつけて思い込みをして完結する。相手の認識している世界を確認しよう、しないですね。まあ一番 ありがちなよくある心配悩むっていうのが周りからどう思われるのかを気にしてしまうというのはそうですね自分がどう思うのかは自分の自由だけど相手がどう思うのかは相手の自由ですよね基本的に自分以外の存在は自分の思った通りにはなるはずがないんですそうだけど自分の認識の世界 固定した考え感情が働いてしまうと勝手に決めつけて思い込んで完結しちゃって相手の認識している世界を確認しようってすることができなくなるんですよ。で、どんどん自分で勝手に思い込んで悩んでいってしまうということがね、始まっちゃうよ。じゃあ自分の認識と相手の認識がちゃんと分けれている場合、これはどうなるかって と相手がどんな認識をしているのかっていうのを、えー、確認しに行こうとするんですねで相手が認識している世界と自分が認識している世界のこの違いを観察しようとするのが自分の認識と相手の認識がちゃんと分けれている状態です、ね、具体的に、えー、どんなことを確認したらいいのかって言ったら 自分がなぜそう思ったんだろう、そう感じたんだろう、そう考えたんだろう、相手は何を、なぜそう思ったんだろう、そう感じたんだろう、そう考えたんだろう、ということを、まあ、質問して確認していくというふうになります。これは、ちゃんと相手と出会うことができているということになるんですね。もちろん自分と出会うこと。 自分の認識と相手の認識がじゃあ分けれている場合、これはどんな風になるのかというと、相手がどんな世界を認識しているのか、そして自分がどんな世界を認識しているのかを観察することができるよ、確認することができるよというのがちゃんと分けれている状態です。自分が 何をなぜそう思ったのそう感じたのそう考えたのか相手は何をなぜそう思ったんだろうそう感じたんだろうそう考えたんだろうっていうのを確認する、ね。これはちゃんと相手と出会うことができてるということになります。もちろん自分と出会うこともできてるということにつながりますね。はい。じゃあ、 最後、まとめていきたいと思います。心から作りたくない感情。それがパッてふっと出てきちゃう。これは脳の機械的条件反射だよ。で、これは分かり合えるはずだっていう観点に固定しているととても反射しやすい。しかもさらに自分っていう存在、自己存在と関わっているときは、行列に反射しやすいんだよ。 で、これを突破することができるのが、存在現象と認識を分けるってこと。で、自分の認識と相手の認識を分けるっていうことだ。なんでそしたら自分の認識と相手の認識は、そもそも全く違うからということですね。じゃあ、どうすればいいのというと、一段階は、あ、そう認識している私がいるんだな。世界を認識している主体である私。 に、世界を、戻す。ということですね。そう。それが、存在現象と認識を分けるということにつながっていくよって。で、二段階目は、そう認識している相手がいるんだ。ということですね。自分の認識と相手の認識をちゃんと分けること。相手がどんな世界を認識しているんだろう。自分はどんな世界を認識している。 これをちゃんと観察をする、確認をするというのが大事だよ。具体的に言うと、自分は何をなぜそう思ったのそう感じたのそう考えたの相手は何をなぜそう思ったんだろうそう感じたんだろうそう考えたのを確認していきましょう。という話でした。はい。では、えー、今日はですね、今回ここまでにした ます。はいあ。ありがとうございました。